金曜日アピールするタイプだけどおはようんそうそう新しいかバ記念に買いましたん何の記念買って秘密あそういやさなえっていくつだったっけ ?22? 二？私は23三。 私の方が年上ーってことはははっってことはさっきのの記念日はー私の誕生日でーすんええ、あー本当に忘れてたやつあー 忙しかったしねえねええここれってさケーキいやじゃあ